you <laughs> り呼吸整えてね、この後ね、駅まで 行, 行きましょうね。駅まで行きますょうね。駅まで行きましょうね。のまで整えてください今の席で呼吸整えてください。連絡連絡連絡連絡連絡連絡連絡呼吸整え て, ていいね。 走る時はね、前向いて走っていいからね、ゆっくりのときはゆっくりとき は,、ねの方けど走は前、走るところまで。前 OK 前 OK Высто! Высто! Высто! Ада! Ада! Ада!、Ага! Ага! Ага! Игра! Игра!